えー、皆さん初、ね、めましての方もそうでない方もマッハ全開ゴーレッド s ソ創ス役を演じました宇賀原優斗です今日は楽しんでいきましょうよろしくお願いしますよろしくお願いします任風戦隊ハリケンジャーハリケンレッドそして10周年ではブラックを演じましたシュガシュですよろしくお願いしますお願いします 16年前ですよ二人も慣れそう慣れそうめですね<笑>、まあ、本当に多分僕がハリケンジャーとかバッチリとか終わったぐらい時に、はい、たまたま友人のタレントのとかと食事をする機会があって、えー、でそれで渋谷でご飯を食べてた時に、えー、あの紹介したい人がいるって言われてできてそうで、ね、まだまだなんか役者あれはね「ノブタのプロデュース」ってドラマだけ出てた出てたぐらい か, な か, だからこれからが頑張っていくみたいな役者で紹介されて「ハリケンジャー見てました」って。 でシュー君みたたいいになりたいんですよどうしたらいいですかっていうのを言ってもらって、えー、僕最初会った時に多分もうファン側だったんで「うん、おハリケーンレッドじゃん」みたいな「もうおハリケーンレッドがいる」みたいな感じで聞き方もさっきみたいにそんな丁寧じゃなくて「どうやったらヒーローになれるんですか?」みたいな感じで聞いたんですよ恐らく う, そ, う, そ, う, そ, うそしたらこの人本当にあのあまり上下関係ないんで<笑><笑>失礼な人は<笑>いやいやそんなことないじゃんでそしたらシ駿君が、えー、あの熱い人なんで、はい「いや絶対なれるから」みたいな お, お前が諦めなかったのに絶対なれるから諦めんなよみたいなもうんうん、ヒーローじゃないですかそれから4回落ちたんだね4回くらい落ちましたね回ちただら冒険とか激励向けてるんで僕はああそうだよ、ね、う追加選手だったりとかそっから5回目で受かって、はい、でそれをだか報告受けたから僕、うん、ですごい嬉しくてだからある意味弟みたいなだから多分本当に僕いろんな戦隊の方と絡んでるんですけど、まあ、そういう意味では その戦隊絡みはまだしたことはないけどね。そうなのですよ。だから、ここなんかめちゃくちゃコラボできそうじゃないですか、正直。そいやいや、ね、本当で す, ですだって、20周年 で,、はい、で、しかも僕たちも今回15周年で、で、多分、シュンくんたちがいなかったら、僕たちのテンヤーズとかもなかったわけで、はい、だから、そういった意味では、発起人のね、部分もあったりもするし、はい、俺からすると、ヒーローのね、始まりの人でもあったりするんで、でだから、いつかね、ちょっとコラボできたらな、っていうふうにはちょっと思ったりとかして近ます。近い 者も当時周年ある時も僕はそもそも、ね、戦隊中にツー来年2やりたいってむちゃくちゃなことを言い出して、うん、それはありえないっていうふうに否定されながらも、うん、震災の時に東北の震災って「妨怪者」の出演がオファーが来て、うんうんうん、すごく今嬉しい時期でぜひ、うん、やりたいと盛り上げたいっていう話を始めたりしたら。うんうん 多分そのの豪快者流れの中で全員が出ててくるっていうのは、まあ、ハリケーンだけですけどハリケーン3人で出たっていうのは多分最初になって、うん、その時のバスの中で、まあ、僕が遠くで感じてきた話とか絶対無理かもしれないと2人は思う思ってるんですけど、えー、俺はまたやりたいっていう話をして「うんうん、やろうやろうって言ってたらその場では否定するんですけど、うん、多分ちょっと心の中で火がついてくるいろいろ俺がいないところで応えてくれて、うん、あの企画になった っていうのあったんでへいあハリケーンジャーって結構その戦隊の中でも多分割と最初の方に、うん、ほぼ全戦隊の先輩が集まってきた回でシルケンジャーと主演が出てたんでだからやっぱや西岡の竜ちゃんとか、うん、みんな各レッドの人とかまあいろんな方が希、うん、さんとかも含めて出られた時に、ねうん、やっぱり現役の戦隊っていいなとか、うん、お前ら羨ましいよ、はい、っていう声を一年間かけて ずっだから僕らからしたら僕らりまた有名な人出ちゃうんで、はい、なんか美味しいとこを常に持ってくれてたような感じもあったんですけど<笑> で, でも逆にそうやって、はい、いろんな先輩の人が現役を終えた後もやっぱり愛情を持ってたりとか、はいはい、いや俺らもやりたいんだよっていう思いをずっと1年間自分たちの芝居もしながらもだけど、うん、先輩からいろんなエネルギーもらってたんで、えー、そういう気持ちもあったんで、はい、だってどうしてもリバイバルしたいっていうのがあったんですね。はい<笑><笑> なんかねやっぱり面白いね僕は今のドンプラザーズみんなキャラクターめっちゃ面白くなっドンブラダースめちゃめちゃ下手でしたね中学からあれだってそんな年ぐらいでやっめた下手でした俺お前も結構まあのゴーんちゃん見たけど京都で見たら結構何かあのいやダンス俺も苦手なんですよ恥ずかしい感じだった、ね、<笑>いややめてください恥い 俺, 俺らのハリケンジャーの劇場の時に踊り出してそれが多分仙台市場踊り始める なんね、あそうなん、はい、あのときも突然、映画の終わりになんか監督に売り出されて、主話、多分一番できなそうだから、このダンスを振り付けの女性と一緒に練習しなさいって言われて、何をしるんですかって言ったら、踊るんだよって言われて、<笑><笑><笑><笑>確かエンディングかな、はいはい、みんなで振り付けて踊ったっていうのはすごく人気だったんで、僕ら次のアバレンジャーぐらいから、なんかこう、アバレダンスみたいなのができたん で, すそうなんで、結構だ、なんそういう意味でも、いろんな対応にあだったん、えー、で す, ね、えー、すごいね。 あれはさ中入ってるんう両までだっかあそ俺、うん、だうだから豪快の時に多分俺ら側が福さんじゃなかったからちょっとや気持ちがだかった。 に福さんが俺の方入ってくれなくってんで俺の方入ってくれなとら<笑>そしたら「いやじゃん」ジャンでやり残したことがあるって言われて「<笑>マジか!」みたいなもんちょっと言わしか思いまれなんを アアプローチってダメだとアメだリカ行くか起業するか、はいえー、その3日間でスターダスト事務所を決まって、うん、今度はここでも制約を自分で決めてこの1年間の中でデビューできなかったアメリカに行くって言って、はいはい、その時またチケットを持っとったんですへえー、ここそこまでで結構自分の中でこうリミットを決めてやるのが好きな人で、ねえー、スターダストの中でも歴代に1位ぐらい事務所に来るタレントだったんですよも、はいえー、仕事も別にまだないじゃないですか売れてない人の中で、うん、毎日 事務所行く人はいはいなかったんで、事務所の中の人が全員僕のことを覚えたんですよはいはいはいはいはいはいはいはいはいはんはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいでい、ね、ったはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいたんですけど、はいはいはいは差し込めるはいはいはいはいはいはいはい あの他はまあ名簿社ちょっとついてたらしいんですけど、はい、レッドっぽいよねいないなんで、緊急に各事務所さんに、レッドっぽい人、うん、だから、懐かしい人だとんですよ<笑>、えー、を募集してたら、また僕が多分、えー、その傾向場で、懐かしい芝居してたんでしょね、えーえー、そこであの、チェック等って言われたんで、えー、やりますって言って、えーえー、いつですかって言った行きますか行きますっったらいきなり東映の本社で。はい ま、だなんか19歳とか18歳ぐらいで分からないないですか大泉がなんで、うんえー、今, 今それが4時なのかわかんないんで、はいはい、とりあえず目の前にすごいなんか偉そうな人5人ぐらいでいて「うん、なんか君はどんな人なんですか?」みたいなこと言われたんで他の、えー、人5分ぐらいで終わるんですけど30分ぐらい僕がバーッてしゃべったんですよ、えー、んんもういう人生があってもうアメリカに行く準備をしてて、えー、今最後だと思ってるんで、えー、皆さんにこの志和泰生がこの戦隊だってどんなあの役を届けるか。 見ていただいた<笑>ぜひやってくださいみたいなことを<笑>、えーえー、もうあの賛否はあったらしいんですけどみんなる中でさんとか書き込みは詩をやって書いてたらしくそこでほぼ一発でバンってなって、えー、まあといってもそのレッドに決まったというかは、うん、その後に最終オーディション で, で今までずっと 何, 何百人何千人って受け入れてきた人の中の最後の調整を、えー、こういうは今度は撮影所の方で裕ジ郎とノブと。うん あと何人かがいて、それグルグルもあるんですよ。はい、<笑>だから最初僕が立てるレッドだったけど、うん、次の目安の時にはなんかこの役やあるって言われた時に、あ、うん、ちょっとしたらなんか降格するかもしれな い, っていうこ と, とかとか、はい、で予感がありました。予感が何回も何回もあるんですよ。だけどその間にだんだんこのカブトとクワがたまる、カブトまるとクワがたまるって名前だったるん で, すよ、はいはい、でしょう、えー。それが。 あの勇次郎とノブなったんで、うんうん、あこの2人は何かそういう お, にお兄さんみたいなところで決まりだろうなと思って、うんうんうんえー、あとはう僕と恒例 の, の取り合いみたい な, な、はいはい、あそうだったんだそういや聞いてもらったもともとのハリケンジャーのタイトル知ってる人います者それは違うだろう、ね、<笑>ーハリケンジャーは、ええ、忍者マンだったんですか忍者マンだとでもすごいダサいと思ってえー <笑>確かにガオ忍者はもう ガ, ガ, ガオガオガオガオガオガオマルみたいなのがそんなのでり<笑>タイトルすごいダサいんですよ、えー、ーびっくりするからあだけど台本はもうちょっと「高度テクノロジー忍者社会」みたいな「はい、科学忍者」みたいな感じだったんですよね、はいはい、結構最初正統派のレッドで、うん、まあ小川さんとかやりそうな正統派のレッドっぽい脚本で、はい、僕もそんな感じで合わせたんですけど、はい、僕最年少レッドだったんですへ、はい、え当、ー、めて、はい 十九歳がレッドになるって感じなんで、えー、ー逆に言うと成長の物語になって、えー、最初に見てた台本まあ多分最終話を見てたんです僕らはいはい、なんでそれからすると、えー、多分一話ってすごいあの違うじゃないですか、あのー、これが最後のだから僕も最初見た時に。 俺の芝居が下手くそすぎてこんな台本になったのかとちょっとショックを受けてそれぐらい最初ねき食ったり落ちこぼれ忍者ですごい全体をイメージしてきたらなんかめっちゃ落ちこぼれててしかもなんか美味しいとこ全部ゴーライジャ持っ て, かれて<笑>確かにっててどういうことなんだこれはと思って<笑>、えー、出方ずるいよねゴーライジ持っててそう最初に言うチャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします